オキシドキリでしょあなたお前にあったかね、ソリホーだけど、ソロスギドラー、オレあたしは、キキープしていたはずなのに、バタキープされていた。あそこには、ショイにイチドキータイトイワレテモ、カラスにもし て, 返してやる、カイスティ o s a m a k r o m c o m where the childhood friend won't lose!On Animax!